です今日はこんな感じで独立開業の、えー、準備をされている理学療法者医師の方に私のですね効果実証済みのコンテンツをお届けできればと思っておりますこんなところからよろしくお願いしますえっと開業でうまくいく人うまくいかない人の診断テストみたいな形をちょっと今日はさせていただければなと思うんですけど3つですね私の方で、えーまあ、質問させてもらうのでまああの。 a か b かでお答えでいただくと面白いんじゃないかなと思っております。はい、えー、1個目、えっと空気を読むのが得意な方だ。a と b っていう風な話があるんですけど、a 空気を読むのが得意だと思う。b 空気を読むのが苦手だと思う。結構似たくあるんですけど。 この動画を見てられる方いかがでしょうかはい。えっと、まず独立会業に向いている人はどっちなのかっていうと、まあ、すごく簡単で空気を読むのが、えっと、得意な先生の方が向いてます。で、空気を読むのが苦手な先生とか、まあ、いわゆるこの、なんていうんですかね、ちょっと、 うーん場の空気読めん な, らないな的な人っていうのはちょっと開業に向いてない傾向があるんじゃないのかっていうまあこれ私藤のですね独自のあの解釈なんですけれどもそう思ってるんですね。これ何でなのかっていうとまああの開業するとですねあの施術を提供する側から、まあ、ある種のおもてなし業みたいな あ要素がが結構強強くくななるるサービス業ととしてての色気が強くなると個人的に思っ今ま で,、ね、では20分やればいいっていうものがリピートしてもらう次来てもらう満足してもらって自分を買ってもらうっていう風になった時にはいわゆる患者さんの細かな変化だったりだとか感情面での変化もしくは服装の変化家族の変化もしくはま あ, あの時には髪型の変化とかであったとしても見れた方がやっぱりいいですなんで空気を読む相手の雰囲気を常に察知できる先生っていうのは会業に向いておられるんじゃないかなと思っております はい、これ1個目。次2個目の質問いきます。えー、節約が、えー、上手な方が独立開業に向いている A か B かね、A 向いている B 向いてないっていう形だと思うんですけど、えー、言います。これはですね、えー、要は節約が得意な方の方が独立開業に向いてます。はい、これどういうことなのかって話なんですけど、あの独立開業するとですね、まあいわゆるですね、あのもうビジネスと2つなんですね。 売上立てるか経費を削減するかの2個であのどんぼりだと絶対にビジネスはできないですでそう思った時に節約が得意な方って何なのかって言ったら自分の起こしたアクションに対してどれぐらいの効果が生まれていわゆるその1個のアクションに対してどれぐらい収益が見込めるのかっていうのを計算するのが上ン先生が多いなっていう感じなんですね。 であとはもう一つ思うのが売れてからもやっぱり節約が上手な先生の方があのしっかり利益を残して営業されてるなっていうことが思ってますで結局生態系で勝とうと思ったら売上げ上げるかいわゆるコストなくすかのどっちかなん で, で絶対でもあの安定させるためにはコストなくすことが必要になってくるんですねなんであのどんぶり勘定の先生っていうのはちょっと危ないですで数字がある程度数学は得意じゃなくてもいいからある程度数字を読むということの 練習はしないといけないっていうのと自分のこのコスト意識っていうのがあった方が K は上手に、えー、できるというふうに個人的に思ってます。その先生の方が長く続けられると思っているのでこれも参考にしていただければと思っております。次3つ目。えー、これはもう簡単か。自分の考え方に軸があるかないか A ある B ないって話なんですけど、まあ、これは簡単ですけど A ですね。 絶対に軸がないとダメです。で、開業はぶっちゃけた話、ドクターの方もね、クリニックとか、理学労働省の方も生態に開業しなくていいんですよね。しなくてもやっぱり、まあ、やっぱり職場を選ばなければ、この業種ってあると思うんですよねで。その中でやるのであれば何なのかっていうと、なんでやりたいのかっていう明確な信念とか自分の意思、考え方の軸っていうものがないと、正直やっても辛いだけですね。 塾、あ、生、のーまあ、さんとかで来られるんですけど、まあ、収入が少ないからとか周りが何となくやってるからっていう理由はちょっとね私の中で危険でそれだと何て言うんですかね例えばもう、あのー、独立開業とか理学療法士が自費の生体院やることっていうのがもうだから何かすごく無理になる時があるのであればもう自分が生体院経営をやってる理由がなくなっちゃうんですねそうじゃなくて自分の生き方を実現したい自分の価値観を表現したいとかね自分の正しいことを正しいとやっぱり。 認めさせたいとか、まあ、そういうふうな気持ちを持ってやられる先生の方があの塾生さんの中でも会業がうまくいくっていう 傾, あの傾向がありますのでこれだから今ねあの病院勤務とかね同こかで働いている理学労働者医師の方とかでこの A と B いろいろな考え方があると思うんですけど、まあ、この辺はすごい傾向として現れますのでこの3つの質問を聞いていただいて自分自身が開業に成功できるタイプなのかそうじゃないのかっていうものを一つね <笑>心理テストか診断か、まあ、よくわからないですけれどもそういう形で見ていただくと面白いんじゃないかなと思うので参考にしてください。はい、というわけで今日の動画は3つの質問によるあなたの独立会業の成功度チェックみたいな形で話射させてもらいましたので参考にしてください。やっぱり 企業家機質とか独立系化に向いている思考というのは実際存在しますので参考にしてください。面白かった方はいいねおよびチャンネル登録お願いします。YouTube 下の概要欄から私たちの、ね、独立開業の成功のテンプレートを無料でダウンロードできますので、今すぐ無料でダウンロードしてみてください。以上、藤井翔吾でした。ありがとうございました。